あ、あ、あ、あ、<音楽>はい、えー、本日も2つ目ップイベントを行っていきます。<音楽> 今のところ22名ですねかなりかなり多いえー、今日ちょっと帰り道でフリーに寄ってきたんですが誰も取れませんでした少し松本さんとク黒ずくになってくれてるぐらいかな あ。<音楽><音楽><音楽> 24人もいますね24人見たら3オシリーすらできますねっ2オうれしいですでいいかな2オンスやりました 今から誰か来る人がいれば教えてください。 お待たせしておりまーすああ、好きな人と組んでください好きな人と組んでくださいハイパー入れそうーーー皆さん、好きな人とチーム組んでくださいオンツーですーーーーこれで。 えー、組んだら教えてください残りの人はくじ引きにしますやや、えー、時間押し気味なので皆さんご協力をお願いいたします クロスそこは座んないでそこは座んないでごめんチームゴミを。 誰か誘ってチームを組んでください。いっぱいいるでしょう。誘いづらい。じゃそれねあの。 はいまだチーム組んでない人こちらに、えー、チームの申告をお願いします。えっとね今のところ20。僕が抜けるんで。 はいチームエントリーこっちで受け付けております。余った人はクジ引きになりますよ。スローン。ここだけ決まってます。 チーム組んでくださいチーム組んでくださー い, い今なら い, いろんないろんな人を誘いますんでえチーム組んでくださーいもういいですか 好きな人と組めなくなりますよ。小気味消しちゃいますよ。ライパーさんはメガネさんが勝手に届く。 出らんない。出らんない。カーシェアさん書いてあるよ。じゃあ、す はい皆さんチーム決めてくださいーい誰人でもいい阿部君は 今ならまだツイートも残ってるよ来ない人は勝手に組んで OK です山内さんは 2on2 で今のうちに好きな人と組んでください左側がまだ決まってない人デニャグラさん組んじゃう OK? はい、ま、だんない人はじゃあそろそろランダムにしちゃうよいいですか グ, リグラさんはガマチチさんとペアになりましたガマチチさんとペアですはいあのー、声かけづらいとか言ってないんでみんな声かけてチームを組んじゃってください2ツ2です けてますまだチーム決まってない人ペ・エクスパーカワシム・トーコン・ペコオロライン・トモザ・アベリンエドのメッツが余っております2 o n 2で今チームを決めてもらってるんですよあのー、まだここにいる人に声かけてチームを組んでください さん、あ、来てないからいいっすよ。オッケーオッケーもう一回。はい、残ってるメンツ強いね。じゃあ、もうくじ引きしちゃいまーす。よろしいですかー。くじ引きしちゃいますよー。 はい、チーム決まりましたので、トーナメント表を作り始めまーす。 エントリー締め切っていいですかいいですか一人まあいいけどめち別にいいけど一人で出ていいですか はいじゃあ配信席これで終わりです は, い、はーいやるよ、はい、お待たせしておりまーす<笑>はいはい決定はい決定しましたトマネタを張りまーすてか皆さんあの音声聞こえてますか大丈夫 大丈夫かなやるよもし好きなのはかるけど決まったはいこのようになりましたこのようになりましたガマチチグリグラからいきますガマチチグリグラ対 でカワシメ。いやいや、最初は好きな方人と組んでたんですよ。ん最後余ったんですよ。いやここここからくじ引きだから。ね、えー、見てください。残り六人の時に、ガムシャラジャパン、ガムシャラジャパン、ガムシャラジャパン、ガムシャラジャパン。どうなってんですか。<笑>ガムシャラジャパンしかいなかったんですよ、最後。 はいやりますよガマツ チ, チグリグラワンピーガーですつびが手かわしめ始めていきましょうガマツ チ, チグリグラグリグラさんガマツ チ, チさん相手だるだるです やるよえ先、ー、方は深刻で、先方は人とキャラを深刻です。で、最近よくやってますけども、えー、キャラクター自由です。毎回変えて構いません。 負けたら終わり一回ト ー, ト, トーナメント。オッケー、はい、では座ってください。はい、それでは。 はいそれでは始めていきましょう盛り上げていきましょうなんかねホント明るくなればいいかな見えるかな先法は我慢しベガバーサスバーサスカワ川渋が先方。今日は一発トーナメントです ダブルにトップが早い、あの技も実は隠れた二振れ技、早い、ちゃんと重ねないといけません、ーーーさあ川舟の画面端お、うまく逃げ出したが、ダブルにめり込んで掴まれて、ファイヤー、ファイヤー、ファイヤー、ーーーーンチ、なんでもいいよ。 多いですねー多いか多くなくない ?2 人しかいないようん、あのー、勝ってる間はずっとそのキャラでいってもらいますんではい、次の試合、宮うねが1ン側、チョーシュグッチピーガ側です今日一発トーナメントでーすさあ出てくるのはグリグ・ラフェイロン。うん リグラがうまくいったと思ったらおーっとこれはあそこの範囲でもつ か, めつかめちゃうめくって密着弱攻撃2回レンガーでも入っちゃう曲げ前が非常に広い逆にフェイロンは一番狭いクラスですね まあ、このゲーム、なんだなんだ投げ回り重要ですああインフェルノ出なかったら死んだよく前飛びしていたうまい、さあ2ヒットつないで、このレッグも見えている、ペイロン戦には自信あり、楽しむ、いい支援客。 テレで逃げらおっとこれはついぞどうなるうあっあおおーっグリグリやりよったちょっとドヤ顔ですねさあ2体目もダルシムなのかでもダルシム さあダルシムを倒したらダルシムが出てきたでござるさあグリグラ先ほどとは全然タイプの違うダルシム相手にどうするかがかなりグリグラペースを進んでいるさあ技が一個一個強いうまいこれ引っ掛けてダウン掴み返す広すぎる 今のはちょっと広すぎだろうさあ、クエ京都当たってこれは結構まずいんではないか J ・ダルシムのペースしかし絡み方がうまいまたしてもテレポカワシム先生ありがとうテレポ絡まれる前にいなくなってしまえというやつですねファイヤーが当たって さあグリグラピンチ、レッカーで一発、シャーミロン、いい飛びがインフェルノが狙い、さあ、いい勝負だが、あうまい、うわーフグリグラ、勝超強い、これはすごいな。 ジャンプ、ツーキック、ベジット当てで、先ほどからペースはダルシムが握っているがあまりでかいことも起こらないうちにグリグラがちょっとずつ取り返しているしかし寄れない、これはきつい、おー、すげー これはすごいこれはびっくりですね勝ったのはグリグラなんと似たてえーっとグッティさん試合だよ うねみやです。キャラクターも自由でございます。が先方もは先方はキャラ申告。キャラ先方キャラキャラ帰る OK。はいそれでは座っていきましょう。 さあ先鋒はウネガバルスス長数圏になったさあ膝掴つかみが入っている箱があるぞナイスサバ今の場ああいや中パンサもン入ったかもしれないサブが当たってサブが当たってさあここからもう守り生き抜き満々のウネガいル あそれを分かっている強数ガンガン波動打つおっと、レッパイクで逆転、波動波動、うまーいうわ、すごいですね、さあ開幕の連チャン飛びをしっかりとがめて、ソニック当たって画面端、おっと、狙いはいいぞ。 アドケンが出ないと言っているさあやばいところ踏んだひざつかみヘルヘルヘルヘあーと今後いくつ超アルームつかましてハードを劣まあまあまあまああれぐらい遠ければ安心して打てますよね 大丈夫大丈夫ダブルダブル抜けますさあ出てくるのはニアが剣ではなくザンギを選ぶ負けたら終わりだぞ大将ザンギ危ないぞさあ持ち上げてスクリュー入ってこれはヤバいんでは さあミヤザンギがなかなかいい動きして犬が投げるこれはあったまるやつですねさあった ま, まって走ったら飛んでいた開幕剣がンギに飛ぶかねさ あ, さあサブキャラだからといってなめきっている 舐め切っている暴、まあ、れスクるもう一度スクるお作スクるできるじゃんぐらいの余裕ですねスパイルでしばーさあというかここで皆さん見えてますか大丈夫音声聞こえてるかしら ファイル入った受け身がない。ナイス上流。しかしスペリングが入ってこれはやばい。お、見分け。あはは。さ<笑>あ<たー>。ははは。なめすぎですよ。膝やろうとしたら投げが出た。それ以前、それ以前の問題です。 いやえさあグッチがにこやかにかぶせていく僕はボンダとボンダとダブランカで迷っていたが結局ブランカを選択 グッズン中 か, かなり強いですからねさあスライディングにダブルアリが当たる あ, あれはあいつになりますねもうちょっと引きつければ一方勝ちしますうまいあっさあこれは対空がむずいんですいや一回削られて最後のドリング 次の試合、2回転倉橋が 1P 側、中もみおが 2P 側ですおバニーシングがめっちゃ近かった、おやうまい、今のは危なかったさあ、ローリング、味をしめた、あ<笑>っ ああよれないいやここここここ黒橋さんやってる<笑>僕らワンピーガーですシューモミオツーピーガーですでマイク頼んます えキャラ自由なんすよね<な><笑>ああえー、っとワンピーがワンピーが 2回転倉橋チームで 2P がシ朱モミオチーム、はいはい、1P 側は決まりましたあ 2P も決まりましたじゃあお願いしま す, じゃお願いします2回転倉橋対シ朱モミオってなかなかのカードですねこれねキャラいやキャラあれキャラも深刻あでもでもまあ、まあ はいははい、はい、はいい OK です OK ーでーす、まあ、モミオは残疑そうですねはいそれに対して倉橋ガイルガイル投入リ<笑><笑>カさんがやめてって言ってみましたねサマまだ出す しかし、かここから全然あるのがガエルさザンギという感じがしますけれどさあもみをあとワンタッチで倒せる体力にはもうなっているが倉橋の牙上を崩せるか、まあ、ここからは全然ありそうですね相打ちでもいいからちょっと当てたいというところが それを読んでのソニックだったがさすがに画面端なかなかのダメージっていうのは難しそうですねさすがにさっきの一ランのン最初のねサマー2連発が確かにさすがにでしたがおダブラリが中足に引っかかって端っこに持っていくこれはあるか おおもう見明よさあ二回天さんがキャラを悩むかこれはど う, だそうですねああでも、まあ、でしかにし ま,、ね、まあまあまあまあ、まあまあ、悔いがないねキャラクターをということでまあ悔いが残るぜということで、はいえー<笑>まあ、そのあと柊さんいますねそうですね さあ、ニカスさんはこの組み合わせ、残業有利と言ってわからないですが、実際はどうなんでしょうか、1ラウンド目はかなり2回転のーースです、ね、これー見てると、もう、タ、あのー、ゲーの人とかね、その X 初心者の人が、こ<笑><笑>れ、ムリザナンタジオンといっすかそう、ダッシュストレートを出してるだけじゃんみたいな。 だしだけなんだけどもだけどっていうのがねやっぱ見えちゃいますよねだ危ねちょっと早かったがまだガード中でしたね今そうですねさあこうさあやってさあ伸び る, るグランドグ ラ, ンドグランドからグランドですねランドなるほどさあシューさんで まあ、バイソンなんで普通に剣ですよねそうですね世来賞だけで言えばやはりバイソンに具があるとは思いますが剣にはワンチャンがワンチャンがあります、はい、あるというつかみがあります、はい、あー足払いが見えてた気がしますがさあおっとヘッド失敗いかな今、ま、さあシュウの昇竜拳がさえるザ壊すから投げストレートに来ましたねシューさんが1本 さあこれで柊もみょうチームリーチさあ竜巻に2発当たって一文字も当たっている状況ピオリーチだったが何とか危機を回避足技当たってーーさあたくさんヒットこれは痛いコパンコパンで落としたのはまあまあ対空できただけで OK でしょうあさあ2回転いくしかない状況だが結構あと一発ああ ー, あー 違うのが出ていたモーションが見えていたクレイジーが出なかったようですでは周、えー、もみおの勝利で次が 1P が仁志松本さんと俳人さんで 2P がエクスパートモザですねはい 1P が仁志松本俳人 2P がエクスパートモザ でお願いします二階店さんがいない い, い, るいるよいるよそこにそこにいるよあいたいたえっとキャラクター先方とあ誰が出るかとキャラクターは申告でお願いしますキャラは えっと、毎回自由毎回自由はい 2P は決まってますね 2P 決定だそうです、はい、1P がどうするかメインキャラだけで言えばリュウ・フェイロンですかね あ、オッケーです。ワンピオッケー。ワンピーオッケー。ワンピーオッケー。はい、では始めてください。ワンピーはひとし松本が座る。ツーピーはエ。エクスパ。スパさんですね。はい。お互いメインキャラ。このハイジェン、ひとし松本チームはエクスパーの時もん、ね。ああ、そうですね。ちゃっとそういう流れのチームですね。はい まあ、おそらくまあ友澤大将と呼んで太、えーまあ、しい廃人チームは廃人竜をおし後ろに置いたというせ、えー、と戦略だと思うんですが心境 で, でくちゃくちゃにされてますねそうっすねここは冷静に冷静に行きた い,、はい、行きたいと冷静に行きたいそういうことそうなんですよこれ、まあ繋がってないけどねえ繋がってなかった今 あのーうん、アッパー劣化はつながってますあ飛びからアッパーがつながんないとそうそうそうああ、あのー、これはグリグラさん組み合わせ的にはあいやまあルーは有だと思いますが、まあはいはい、まあまあ全然フェイロン、あのー、あるカードかなとは思います竜巻が 烈火の三段目が上方向にまあ強めなのでまあ松崎もうまあうあの敵はもちろんか、ね、られるんですがさあいい、ね、これまあこれ今あの第じゃなかったら投げたか今レッ刺 さ, さるどうしますもと結局ストレートですねさともざさん。 でベガでいきますね<笑>さあピー側大将トモザベガトモザベガフェイロン戦は多分かなりやっているので知ってはいる動きをしてくれるはずですが一回引っ掛けられちゃうとベガ側もかなり面倒くさいと思われるのでああでも慎重に離れながらやりたいといそうですねダブルとかで引っ掛けて それでどうにかしたいというところあ、ここで下がれましたね。そうですね。この逆にベガ投げ返し、友沢さんは上手いと思うんですけど、あ、上手いですね。はい、逆に言うとそれがないと切り返し手段に乏しいので、もうそれがと必須の。まあスキルというか。なるほど。はいまあ、ゲージとゲージない時はそうですね。まあ、ゲージある時もあのー。<笑> 甘えたパナシはバックジャンプでかられちゃうんでああなるほどはい、結構だから烈空の後にパしてくるウェガはあのー、うん、いっといいいけどまあ美味 し,、はいまあ、しいとバックジャンプ中キックで、はい、未だやってくれるウェガいるんで、はい、あのーあちょっとこれはよく見るやつよく見るやつこれ、はい、下段これがめんどくさい、まあ、さぁ あ, あのー死にかくさすがにこれはそうだな画面はちょっとまあ今のタイミング的にはジャンプ 間に合わないかなっていう感じはでしたねメガのジャンプが速くって真剣の発生が遅いんで、ね、甘い重ねになると飛べちゃったりするんですけど今のは多分無理でしたね<音声>さあこういう引き込んで置き攻めいい逃げつつ削るはいさあここは燃えてしまってあっおうまい お釣りを入れた形投げ返しでお、もう表裏、わかんねえ、ーヘップレも表裏みたいな感じでしたかね、ちょっと今のは、あのー、ホバーもわかんなかったんですけど、はい、プレスもわかんなかったかそうですねで、どっち落ちるかもわかんなかった、どっち落ちるかもわかんなくて、す<笑>かしての投げというね、あそこ、なかなか難しいところですね、はい、さあ、拝神お、レガ戦、もやってきているのか。 まあ、やってますよね、それはこれだけいつもやってるし、ね、まあ、今、もう、やる気も全員一に近いっていうぐらいそうそうそうそう、ね、この関東にはまあ大体いるというイメージが関東、大体いますよね何、はい、を休んでるんだっていうぐらいはい、あ、警戒す、俳 人, 人が1本取る。 アッパー耐久が使って、あ波動、波動置いてく、投げから、オーバー、これはつながってますね、これは、ベガこうい う, こうワンチャンで持っていける気持ちよさはあるかなと、使っていて思いますが、そうですよね、はいまあ、守りはやっぱり難しいので。 そうですね。うわ、えっとこれは4の状況ボス投げ投げたらそうだ。ナイスグーダだが立ち中景界大景界かな大景界、うん。いやハイジンリュウも結構いい勝負でしたけどね。えー、最後は次がワンピー側がクロスアゼ。 2 p がトーコンペコですねなんかガムガムシャラジャパン的なチームがあガムジャパンなんですね先方の方は申告お願いしますね先方一応キャラが自由なんでキャラまで教えてください あ、分かりました 2P は大丈夫です 1P はいかがでしょうか今日東根さんからお土産もいただいてます 1POK2P も OK <笑> で,、ね、では始めてくださいますすごいこれチョコボールあっこれ チョコちゃんですね。今日はあ来るさあ先方クロスフェイロンはいクロスフェイロン今日誕生日ということでおめでとうございますはいよろしくおめでとう誕生日五段ウン再早速入っているとりあえず、うん、ペイコーからのプレゼントなのかこれがそうですね誕生日プレゼントで六、はい、割どうぞみたいな、はい、ここからは流れでそうですねあとは流れで今のヒット確認できると。 まだだ高。誕生日か勝ちたいですね。誕生日は勝ちたい。あー、誕生日勝ちたいですね。あのクロスさんが欲しいものリストをあげてたので、あ、そうだった。はい、あげてましたツイッターで。はい。あのー、カラーコーンが入ってたんでカラーコーンをちょっと買ってあげようかなと思ったんですけど。ああ、なるほど。ちょっとさすがに、さすがに、はい。 さすがにリアルな迷惑になりかねないなと思ってやめときまし た, ななましたーうクロス画面端でネタを殺ししようとしたがクータセ逃げられる、はい、これは実際、は い, イロンきついっすよねいやきついとは思いますがうーうわピップレゼントならず1ラウンドだけだったペコ さあぜ、大将アゼ、あぜエクサーチャンプですね、はい、ジャンプさっきのねもみよジャンプは勝ってますからね、しっかりやってますから、はい、もちろんあぜもそうですね頑張って、ここはしっかり、ここはしっかり貫禄見せていただきたいところ、千葉シー、ししまあ、我々はあぜのチームに負けましたので。 はい<笑>複雑ですが、えー、さあ飛んでるが球が遅くて引っかかる台空が潰されるる TBS でしたねさあ体力的にはほぼほぼ五分か強し ウを振りまくるか、ゼチウをアゼ チ, ュアゼチュ出際に出際を切られてますね、ちょっとペコーキン S 系がちょっが対策を見せた感じですかね、これがちょっと当て方を逆にしたかったんでしょうね、どちらかというと、そうですねちょっと最さっきのペイロンはチュンリーに当てたかった、はい、けど、しょうがない。 そうっっすねちょっとまあやっぱキャラ的な安定っていうと、シュンリー・エスケンはどっちがっていうのはまあ、あるかなと、そうです、ね、フェイロンがやっぱり逆に前にあのクロスアーせのチーム構成だと前に出てきそうな感じはするので、まあ、その対策でエスケンを出すっていうのはありだと思いますね、順ュンリーだとワンチャンで全然いけ、はいけますはい、やられちゃう可能性があると思うんです、はい、フェイロンには。おーっと、これは2対9、す晴らしい。はい 投げに行った投げ千賀気かアゼチューュソニックの出際に台足が刺さって画面端これは厳しいかしかしうまくしのいでいるあぜさあ波動の嵐う、ね、これは引っかかる飛びから勝利中足はまあオッケーというところでしょうペコとしては今のはさあここはサマが出せないな あ裏切った TBS にしっかり確認完全に裏切ったってことで勝ったのがト ー, ートーコンペコチームねじゃあえっ、ー、と2回戦 P が2回戦なのあ私あっ<笑>ムナーリス 1P がムナーリさんとバイパーさん 2P がガマチさんとグリグラさんですねニカさん代わってくださいさあということで これはキャラ自由だからキャラも聞かなきゃキャラも聞かなきゃダメです ね, ね 2P はおかんが x g a m e r ごめんね反応しなくて毎回書いていいですもう1回張りますね じゃあ、戦法は申告をお願いしますキャラはあ、こちらは OK? はい、それでは座ってくださいどうぞさあ、ムナーリリュ対ダマツチベガになりましたねあ、ムナーリちゃんリュウでリュウですねでも強っすからね<笑>いやムナーリリュは強っすよねいやー、対応したもんですよ まあ、ガマちさんが投げで押していく。なんか、とめさんと似た感じの動きをします。あ, ーあ。確かに、うん。すごい綺麗なタイプの。そうですね。すねあーーベガはめくった後、チ中ーチュが入らないので。あ。なるほど。はい。あのー、まあ、幅が確かに。そうね、店長みたいに圧巻すぎるっいう。 たいですよ、ね、ああさえガマツィ が, まつが拾った命をうまく使って、さあ、昇龍はバレー、きれいなタイプと褒めるところだ、ま、たただおっと、さあ、めくりか、昇龍って、素直に行きました。あ ぺほでは…ナーリュウなかなかいい動きだがぺガマツチが張り合っているバックダンプですね、さっきっ、はい、ねぺグリグラさんがすごい…すごかったすごいお仕事でしたからうえー、これですチームメイトとして頑張りたいが…厳しいかぺあ ー, あーかった、あの時落ちづらい頑張ればしゃがみキョーパンで落ちますがジャンプキョーパンにされた時点でぺ終わりになってしまうので ダーーです ね, 読みすいねもうああさあダークさあ大将グリグラ<笑>今なんかバルログあたりにカーソルがいたんでまさかと思いましたがさすがに違いました<笑>さあジャンプ中キックはピオリティが低いですあっ2回で2回でだこれは<笑><笑>さあグリグラがたった2回の読み合いシューパーハロー もう一発でピエルノールぞもっと投げたのはムナリー う, う, うまいですねナイスガード本だそっか今はねなるほどな中央しか入んないのかそうっすねそうです ね, そうっすねしっかりさあフェイロンなので ヘイロンなのでバイパーさんはそれでも多くです貫きますかっこいいっすねかっこいいっすねうんうん、わなんか潰してたんだ相模教パンをジャンプ教パンで潰しましたね潰せない技は確かあれだけです他の技は全部負けちゃいますマジかさあコンドルライブで 嫌がらせにしかなっていないがこれは本当辛いですよねこれ辛いですねフイロンあの攻めても強いし待っても強いんでであの、N コパハメがですね先端の支援局で台無しにされるんでこれはなんか言ってたなとあるヘイロンがうん 名前は出しませんが、紫色でしょう。あ、は、あ、まあ、そうですね。あの、昔の紫色の方です。<笑><笑><笑><笑>そうです、ね。おー有望さんではないですよ。有望さんではない。はい。おーおー。やめて、オッケー。あれーは潰れるのか。 さすがヴイパーあ、しかし歩いて寄った時に、えー、これが天候補さあ、体力半分遅延が届くネックスラッペ勝負ありグリグラマンと負けなしあさあ、強いですねじゃ、ににに2、2, 2, 2お、リエス、負けたらお、リエスすまんね 負けた今日一発トーナメントですねアベビンオロナインワンピーガーですツーピーガ長州グッチアベビンさんワンピーガーいってくださいじゃあちょっとグリグラさんと変わろうかな試合が近いので先方は人とキャラを申告してくださいグリグラさんグリグラさんあ行っちゃったまあいいや グッチーさーん試合だよーグッチーさーん試合ですよーいましたグッチ長州ですさあアベビンオロナインというそうですね焼肉チームです ね, ですねあっちゃんこだちゃんこチームです あ, あの、キャラはなんでキャラーまで教えてくださいキャラまる オ, オッケー OK、キャラが自由なんで、キャラまで。オッケー、わぴケーです。はい、それでは。始めていきましょう。ワンピーアベリンオロナインのオロナインベガ。ツーピーガが。召集券ですね。召集券。はい。まあ、次も呼び出しておきます。ピロシュセオがワンピース、モミオがツーピーです。 さあオロナインベガーかなり遠距離戦が好きなタイプあそうなんですねあんま寄ってこないですねあさあつけ込んでいくつけ込んでいく<笑>やいやい画面端にガクガクしているあれは KOF の動き屈伸ですね屈伸ですねこま駒投げはされませんあ、そんなこと言っていたら<笑>、えー、あどうします。 さあ、全部つかみなのか、まあ、全部つかみなのか2回でこんなに減る投げ返した、ま、さあオロナインここからはもう行く気がねえ行けないおバカうまい横でーーーーーーーーーー 対象はアベビンほぼ膝でしたねジャンプ攻撃膝だけでした ね, ね膝、まあ大足もあったかなぐらいうんまあ雑ですよねさあアベピンさん最初はアベピンアベピンの立ち回りのヤバさはみんな知るところそうま、ね、いなうまいな見てから飛んでますね 反応がまず早いんでそうなんですよねはい弾よけもうまいです弾よけはもうまジでうまいさあしかし剣はこなんだあー安いあでも剣は迷うよね結構迷うんですよねあれ地上で投げられると結構っていうのもあるんで、まあ、ねー空体庫で落としちゃっていいんじゃないかなとも思いますでもバックジャンプ攻撃だとその後離れますので マエジャンをすると前ジャンでなんか使っちゃうみたいななるほど前ジャン台形とかが割りとめくり回るしてもう一回めくれそうな感じありますねさあ、リンチさんが借りてほしでこれはダヤシクラナイトビコパンレンダーコパンレ<笑>ンダがちょっと謎でしたがお、完璧なタイミング 左足波動がないぶっつきも混ぜていく左足さえいくさあ長州さんの例の蹴り技で誘うやつさあ阿部琳が残り一発遠いーうわっ出ない間合いか長州粘ったこれ時間がないえっ顔がガ さすがに今のは今ガードがまずかったですかガードは完全にまずいですね、はい、さあこここれはピンさん助かりました<音声>さあ勝利さあしかし何食わぬ顔でやってますからねそうですねおここおーうまいこれは お、なんかすっとまで大ダメージになった。つーつー、つながらず。よーし、勝ってがっくり。勝ちゃいいんだ、勝ちゃと。ピロシセオワンピガーです。あ, あ、間違えた、間違えた。 先方は申告お願いします次試合ですはいワンピー側もオッケー次試合なんで同じ試合めといてください相談しといてくださいね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 いいですねあとワンタッチ、球も相当小さいはずああ、しかし、あ, あ<笑>これね、寄る必要がなかったですね、ですね。そうなんですよ、飛ばないでよかったかなっていう、足足で鬼無双待機して、寄ってきてからどうせ打つから、はい、それに対して100感で終わりですね、はい、うまい。 DJ が結局あのコパコパの後に投げにいけないじゃないですかそなんなにはだからそうなると結局球で弾ってるか離れてっていうことになるはずだなとうう、ね、さあ、さっきからサコンが出せないもみをえーここは誘ったがここはうまく逃げましたねそうですね近距離コパンの後に光カッのも見てから水産で勢を避けられます ほー見てからはむずいですけど意識はやっておくべきですあー使ってなかった時はジャックラインが漏れてるん で, です、ね、るさあ、対象はセオチュンセオチ ュ, オチュさあ、このサブの BJ でセオチュンどこまで食い下がれるかというところではあるが まあ、きついですよね、たぶん抜けたがこれは間合いがちょっと違ったそうですねでもあのー、関東で、はい、先月の2段目で抜ける間合で、はいで、はい、うまく抜けてくるチュンディは相当抜きだけですああ2段目そうあの、初段が使って2段目から当たる、はい、ああ、ね、なるほど そこジャックだと当直溶けちゃって、はいはい、当たらないんですけどその前だったらといってあの今日やたら打ってくる人が多いのではははいはい、はい、飛べねえだろっていうやつで ね, でね歩き投げでピオル、100球1列、<笑><笑>でけい中足で仕込んであって100球100、はい、うですね。 対象はシュウ・ケン、大将戦になったーーあシュウさんももみここやっぱ大会で目立つ活躍をしているプレイヤーなので、そうですね対して、無冠の帝王と言ってもいいでしょう、セオ・チュンリー。 そうです負、ね、てることのレベルの高さを見ればすぐ分かる、はいはい、まあまあまあまあ誰しもが認めるところでしょうねそれはそれは認めてますねこれは、はい相打ちいったる確かに相打ちでオッケーの飛びだったさすがに集権もやっぱりチュンリー戦は結構経験値がある感じですね ただひで対策でもあるので、はい、おで君はです、ね、あのセットプレーが非常に強力なんですけども、差、はいはい、し返し技術があんまりないんで、ねあ、今のね、差<笑>し返し の, あ の, あの一文字に差すかして大パンとかっていう、ね、今のこう見えましたか、かい間見えましたからね、はいはい、ああいうことされると、はい、剣ももう疲れなくなっちゃうということ、ね、で。 ああやどう打ってもまあ、たまりますよっていう心理ーおーおー上は見ている今のは円柱キックだと思って、早めにボタンを押しましたね、はい、なるほど、はい、あーそういう駆け引きもあるんですね、ま、今のは間に合うか、あーこれは踏んでめくり行くぞ、ベクリンクを押空ぐらいする、空ぐらいということですね、すねなるほど。いやーそれは 非常にありの選択ですね。背中蹴りは行くまで5振りだっけな。結構遅いんですよ。わーあー、これはある。ああああああ。<笑>ハードに引っかかる。週<笑><笑>だった。週なんとか勝利<音楽>。はい、トーコンペコーツーピーがです。エクスパートモザワンピーがいってくださーい。 はい、スウェーすピー OK ですはい、はい、これが2回戦最後の試合、えー、ガ, ガムシャラジャパンですねガムシャラジャパン対ガムシャラジャパンですね<笑>はいどうぞ始めてくださいいいですよ元ガムシャラジャパンらしいですね 元, 元, 元あ入ったら最後抜けられないという噂なんですけども<笑> そういうやつです。なんか、噂に聞くと、勝手に加盟している… あ, あ、そうですね。あの、一回でもチーム組むと加盟されることになって、<笑>で、あのー、抜けるための儀式があるんですけども、ねはいはい、まとうこんさんに勝ち越すっていう。あで、その試合をね、はい、やるかどうか決めるから、まとうさんなんですよ。<笑>あ、行われない、そう。実現可能かどうかというところですね。ね抜けられないんですよ、なるほど。そういうことですね。大変… 厳しいお手ですねです ね, ですねヤクザの世界記録そうですねちゃんと<笑>手締めつけろやと<笑>手締めつけさせないっていうね<笑><笑><笑>なるほど<笑>さあ昇竜昇竜<笑>さあペコが端っこでしかしまだやってることが逃げるぞゼロロット稼働券を打ってみる止まれるよ パコパコパコパッてるー打たなきゃいいのに<笑>って思うですよ ね, <笑>すね僕やっぱためラとかあの友達使わないからはいはいはいは い, ないっ、ねあのー、そうですね多分強い道技近いほど、はい、打たないと思うんですよあそこはそうっすねなんか自分もそうなんですけど えダイハード止めねえんだろ引っ掛けてやるよっていうね<笑>色気出ちゃうんだと思いますだって相手それしか狙わないんですけどねまあまあそうなんですよわか今のはそうです、ね、そうそうそう勝利出しても OK の連携全くあの圧払いに勝塁券が当たらないですからね、はい、さあ これで友澤、はい、さんが二立てしたらダ、はい、ムサャラジャパン抜けられるっていうことにしましょうかじゃあこれがもう磯引きの試合であると、ま、最初の関門がかなり高いんですけど、はい、さあ東西戦の後半戦でよく当たるこの二人そうですね友澤ベガバーサスペコスーパーケンうわー後ろにいってる竜巻 ベガはあれおっとしづらいですねそうですねさっきもえー、っと空達をはいなんかベガの後ろにその要するに甘いタイミングとい う, かうやったけど結局その切り返せないし飛んだら引っかかるしゃしゃがんで引かせてもガスターキック入るが微妙だしそうなんすねうーうピレ見えらないけども血が近いこの場合がじゃあこれはガムシャルジャパンに栄光割れってやつ いやー、あんでられず、いい勝利、ぺこにいたて、香、ね、ここまで0勝0敗です、ね、0勝0敗、これがしあ…け<笑>じめをつけさせないっていうやつですか、ワはい、ガワツチグリグラが 1P 側、長州グッチ、2P 側でお願いします。 その後の試合、周もみおが 1P、東コンペコ 2P 側なので、お願いします、グッチーさーん、はい、えー、両チームとも先鋒決まりましたので、座ってください。 さあこれが準決勝ですね。おビーンさん負けたから座って。僕も座ってあのー、すぐ死んだんですよ。あ、座れますか。どうもビンさんよろしくお願いします。は い, はい準決勝です。長州さんとざまちじさんですね。はい。ざまち さ, さんもあのーはい、かなり頑張ってはいるんですけども。は がね、うまくあのごまかして勝ってくるんですよ、あーこの辺ね、なんか、経験値だけで勝ってくる、X でのよくないところが出てますね特にこのごまかしマシーンの長州さんがですね、はいはい、非常にさっきからやらかし続けて、はい、なんか勝ってる、なんか勝ってるって、てる<笑>ナイトメア、跳、はい、んといきましょう、表彰龍が出ない。ね で、強彰流があれ 100% ではないんですね、はい、勝つのがはーお、お今のはいい、ね、今のはいいですね、年金が入った時に出るさあ、さっきもオロナインベガを膝掛けで、はいね、めんどくさい、めんどくさそうに殺してましたが、投げしかやってないああ僕、今その、この間にオロナインさんと長周戦をちょっと話したんですけど。ははい、はいはい、はい でこう投げがほぼほぼ主体なんで、うんうんまあ、一発目をこう暴れか投げ返しかとか、ちょっと決めるのもありだよって、っいやー、ほらー、はいはい、<笑>今日は掴みますね、なんすか、それでいいんですか、うん、<笑>さっき、勝ちゃいいんだよって言ってましたけど。えー あの人はさ散々パレスチナの と, とボロクセ言っといてこれですからねそれはねどっちがエグいんだって話ですよ、えー、さあグリグラがここまで大活躍中勝っちゃいけないところ何回 か, かかっているはいグリグラフェイロンも相当我慢強い粘り強くなりましたねえー、なんか本当そのうまさがこういたつ感じが、うん ありますねえー、さあいい暴れだよああ反応できてなかったけど<笑>埋められた<笑>全部レンキャンジャンプ、はい、確かにペ、はい、イロンはテンクリアッパーになれば落ちるってところがあるんですけどもレン、はい、キャンジャンプされるとその間合いが作りづらいです ね, ねああああかっこいいまあこういうのもあるからね長州さんこう ディスってもディスってもディスってもその後はまあまあ、まあ、うまいぞと<笑><笑>うまいフリはできてます、ねはい、さあ劣化拳さあ許さないよ歩き支援さっきからよさあではい、はい、バレているー見てない昇龍でしょうまあ 当たればさっきのコンボでワンチャンあるってことを考えるとあり、はい、ですねよね、はい、ありですかさあグッチ大将でウキウキでかぶせに行くおあ ウ, ウキウキだぞ、えー、DJ フェイロンやろうぜじゃあいいカード来ましたねいいカードですねはーいグッチーが DJ2P、はいまああのー、側のチームのコンセプトは長州、はい、さんが、はい、あのメインキャラで、はい、行て あ、グッ合わせたら、はい、サブキャラでかぶせろっていう、えー、へーそういう指令が出てました指令なんですあっあっあにあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっでっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっもっあっあ繋がらない DJ は何か平野にさがみャパンが非常につながりづらいから、はい、難しいんですねーうわーナイスガードマシンガンからバックジャンプこれはー あ, ー と, あーとうとう入っちゃった入りましたねふざけんだ<笑>こういうので長州さんが喜んじゃうんですよね<笑>そういうことです、ね、決勝進出は長州グッチさあシュ トーコンぺかですこれはハワイから来られた人なんです か, ですか、ね、お土産あおトーコンさんありがとうございますいただきます。これ新婚旅行 新 婚, 新婚さんか、結婚したんですかあだなた、僕、やっぱどういうことでございま新婚さんって言っちゃった、じゃあ、あ大会終わったら、闘魂組ってやりましすよー、はい、はい闘魂さん、えー、結婚されたということでさあ、闘魂 さ, さん、おめでとう、記念ですね、ハッピーマリアーズ、はい、さあ、決まりましたよ、こちらもワッピー側の。はい お闘魂さんが初の出陣ですね、はい、どうぞ新婚ジャパンですね背を倒してますね 1P 側はストマックもみを今度はヤンギー、はい、2P 側は闘魂チュンリー新婚チュンリーですあっおいしいやつが 1P 側はもみをしゅうというチームですねはい 2P ーー側がトーコンペコあの純利様も強いっすよね あ, あれは強いっす ね, ねーあれこけるようにしたやつちょっと出てきてほしいっすねひどいなーさあタイムはどういうんでそうっすねおおじゃさあここは冷静にさあ気をつけたお見 よく気付きましたね今の は, は冷静でしたねやっぱり新婚ですね新婚さんはい余裕が生まれました余裕が生まれましたねはいこれジャマイカがハワイに見えてきましたねはー、はいさあおおーここはもうこれもいいや野球ダブラリ食らったら終わりなんですよね さあてスクリューでッシュやはり勝負強いはいさあこのッキックの反応は闘魂さん相当いいですいいですねバレたーい や, やっ いい攻撃そこを逃すかもみよあーさああそれではなかったかさあペコが出陣、ね、ペコもここまでも、ね、敗、はいそうですねもし東郷さんが勝ってればかなり2ピーが有利でしたねそうですねさあこのまま1ピガがガクダンクもみオうがやっちゃうのもありですからね そのままありえますね残ギ、えー、にたてはすごいですよこのキャラやっぱあんま強くないので、はい、弱いとは言いません、はい、あんま強くないです僕からしたら弱くないイコール強キャラっていう感じなんですけどうーん<笑>はい、はい、最強キャラではないですねそうですねはい<笑>あ XGAMERS ーーが東郷さん結婚おめでとうってああおおおお x ゲーマー r さんはかなり遠いところにお住まいですよねあ、ボロッコですね、あのー、アフリカのはい西の端ですね、はい、西の橋、ね、めちゃめちゃ遠いおおと暗いのみからのしかし小龍拳さあこれは味 は, はきついぞきつい お入って、二刀流いけず、昇龍はこれ、モミ、モミ、モミ、モミモミモミうわあれ、おお出なかった、さあ、モミヨがり。ーチする、いい試合になってきたぞー、トーコンさんの、はい、奥さんが、はい、チェンリーより強くないことを祈るみたいな<笑><笑>ことを書いてある まあ、ツンより強いっぽいいですからね強いんですか あ, ー、はい、あ、でも一つ反対派みたいなこと言ってたような気がしたんですけどそ う, うわーさあいやあ、いやーたやーいやーいやーいやーいやあいやーいやーいやーいやーいやーいやーいやーいやーいやーいやーいやーいやーいやーいやーいやいやーい 原、ま、的にはこれ7三をいと思いますから ね, キャラ的にはねだいぶ差が出ますいいいなー弾がですが投げ受け身がないところをうまく使いたいところこれでも勝利をお見合いは S 剣が勝つんですよね、うん、S 剣がまあ絶対に勝ちますねはーい完全無敵ですからね うわー、おつすぎる、今の減った、大丈夫です。OK のペコさんが取る、さあペコもここまで無敗、無敗ューは負けたような気がする、負けてないかな、あさあアッパー、あのアッパーは実は x d ーと同じ発表してるましたね僕、それ聞きました、えー、言われてびっくり。 え、あんな強いの持ってていいのこのギャラだっと、えー、思うんですけどだっても負けああってもしゃがんでも強いです ね, そうですねーさ あ, 勝利に あ, ーさあ次はしゃがみ強場勝利しっかり決勝進出は成功投稿チームはいさあそれでは<笑>はい決勝は、はい長シューグッチがワンピーガーですね いや今ですねあのー、ペコさんの大昇竜にシュウさんこうレッパ入らなかったのはダメでしょうってジョウシュウさん言ったんですけどね決勝ははいいいのを入れてくださいよ三対三にします3対3決勝三対三にしましょう三対三にしましょう、うん、どっちか片方が二回出ていいですよ 同キャラもあり。あり 2P は、先方ははい六回でははいめていできましょう3対3で行います三四三でございますはーい決勝戦ですね毎回入っていきますね 1P サイドが、はい、グッチ流 が伝統の一戦ですね、これもさあ、何度見たことか、はい、この2人、まあライバルと言っていいでしょう、いやこれ、テコさんが先鋒決まって、はい、もし長州さんでも伝統の一戦でしたね、そうですね、はい、さあこの2人、なんと、はい、えい、ー 桐沢ワ川越なのでめっちゃ遠いですけど あ, キロありますねは<笑>はないなキロはないいでも<笑><メモ><笑>よく、はい、ここで上が っ,、ね、っているというおお<笑> ちょっと焦ったぞー。いいとこさん。S、は、勢、い、は飛ぶまで一瞬で早い。早いのですよ今のもう羨ましいですね。かかんないぐらい飛び出したね。さあじゃダブ勝利勝つに。さあ生まれ。アッパーで。はい。さあどうする。これちょっと関係ないけどヌルポガ君に見てもらいたかったな。<笑><笑> さあ伝統の一戦第2位は剣ですね、はい、さあ甲の勝負飛んでくるのはエスケン今の前落ちないやつ あ, ーあれは何もないですよね何もな い, んすガ い, いですよバ、ね、ーボールでもベンって当たっちゃうんですよ、ね いやーペコがいい間にそしてアッパーソ ー, あーいたのはいい将棋になっている汗っこにいったら終わりまである長州さん地上うまいですけどペコさんもうまいですからねそうですねーそれにこの圧は厳しいこれは厳しいうーわ何まで通っておかしいおお そのバックジャンプやっあー、変、え、わ、ー、らない前入ってたら変わってましたねーさあ、一本目は最初はグッチが出ますかねー、はい、ペコ、ビスティングプレイこれ は, バイソンは、バイソンはバイソンだとチュンでイ残ってますからねあーあははは最後に直しむ グッチさんなんだブランカーか<笑>、まあ、S 剣にかぶせられるキャラっていうと、はい、わかりやすいのがダルシムなんですけどあ、はい、ダルシムにチュンリーがしっかり被さってまかぶせてるそうですね超やり込み以上じゃないと厳しくなっちゃいますもんねいやー圧倒的さあっとであペコつえてか S 剣つえぞこれ そうわっ<笑><笑>ちゃんとやったて投げようとしたらい や, い, いやつがサイ速で出てきた相模ジさんなんですかね今のすごいなああてが超強いここまでうはいなんていってもあの一番最初にダルチムダルチムチーム負けてますからね、はい、ああ一ちしますいいやいや強いぞあーおっとちょっと違ったかここから これは、やいよ、あ遅いあやべぇ<笑>強ぇさあ、ペコペコムハイ取ったトーコン0勝で優勝はいおめでとうございます、ね、新婚さんともどもおめでとうございます、はい、では、トーコンさんはいご挨拶を欲しいですね、はい